バーノン、ッフッさすが自営業いい仕事するいいよやっと面白くなった。 レオイリュ外に出てからだ出口はな他の代表を置いていけん後のことは考えるなお前が捕まったら何もかも終わりだしかしフフッ 大丈夫か問題ないやはり、回復が遅いやった敵が増えれば部が悪いどこか安全な場所はねえかあ、安全 ここだホワイトハウスだ本来はなくッもうどこでもいい行くぞ本部長やはりホワイトハウスと連絡は取れませんエコーチームに確認させろ通信も続けるんだ増援もうくれ おりますと発射された法力兵器は全て着弾前に自爆したとのことですこの件に関する各国政府からの声明はありません軍は事故あるいは事件の観点から調査を進めているとのことですが開催中の G4 に対する何らかの抗議活動とも懸念されておりホワイトハウス周辺の警備はおいここの制服はその辺で買えるのか それに他の警備はどこへ行った目の前で見たが未だに信じられんケイオスには人の姿と心を自由に操る力がある警備スタッフが洗脳されているんだやはり皆置いてはいけんこの状況を外に伝えて援軍を呼ぶその後でなければ脱出はせんぞ それが可能ならとっくに救援が来てる俺もカイと連絡を取ろうとしたが繋がらないおそらく通信は妨害されてる法力を使わないホットラインならどうだ禁じられた機械を使い続けてる国があるゼップか連絡手段はこの建物は年代物だからな 航空指揮所だ頑固な野郎だ出馬の時はそれが売りだったおっとどうした危なかったガードボットだ逃げる者は何でも攻撃してくるからな チームエイコー目的地に到着ホワイトハウスの様子はどうだ監視映像と同じです警護兵たちは4号巡回を継続していますまるで騒ぎを知らされていないかのようです十分警戒し接触しろ了解今から接触します大統領を追わなくていいのかあれ君喋れるの 質問したのは私だよかった会話もできる他人の家で随分くつろいでいるが全て計画通りというわけか<笑>いや完璧な計画は行き当たりばったりに劣る僕はそういうやつだよだろうな普通に考えればこんなことうまくいくはずがない普通あのさそこに倒れてる中華連邦のナイトはほっとくと死ぬ テロリストがシークレットサービスのスーツを着てて破壊兵器が全部発射された騒ぎなのに未だに助けが来ないこういうことが君にとって普通の出来事なのうんいい加減気づきなよここはとっくに異常なんだ なんだそのマスクは非常時命令が出てるはずだなぜ通じて 一時撤退だ 音では何が起きているんだ D1 はとっくに発令されているはずです音の聞こえ方から察するに館外にもケイオスの応戦部隊がいるのでしょう聞こえたか外でも何が起きている待て気づかれれば蜂の巣にされるぞ 動くな。なんでわかった。うん。あの機械がこっちを向かないとなぜわかった。今度。次からもっと論理的に頼む。 私には世界が救えないあれってどういう意味あなたはまだ世界が何なのか分かっていないそれでもいいのは止められるならなぜついてきたのですかそれが分からないのこの体の私に何ができるわけでもないのにそうあなたは人間だ ただの人間だからこそ理屈に合わないこともあるずいぶん前の話です城の食料庫にソルが入りましたいや入り口の扉が粉々だったので忍び込んだかともかく私はその音で駆けつけた彼はそこを 冷蔵庫と呼びますが、城の施設はどこもバカバカしいほどに広い、誰かを探すのも一苦労です。しばらくして、84種、5000リットル分の酒瓶が整然と並べられた壁の前でソルを見つけました。私は酒を見て、高価かどうか分かりません。でも、彼が手にしていたものは分かった。どの店でも見かけることができる安物だったからです。 私はせめて扉の修理代よりも高いものを選べと言いました。彼は何と答えたと思いますかこれよりうまい酒は五万とあるが、結局これに決めちまう。決めるえ味のよしやしではなく好き嫌いで選んだ。あなたにも。 いつかわかりますその矛盾を美しいと思える日が来る人間には必要な無駄があるんです必要な無駄 時期にいなくなるんよかったバレてない。 気のせいいじゃないな問題ないどうするつもりだそのまま動くなそれは論理的なんだろうななんだ当然だ よし、あったぞさっさと済ませろずっとはいられないぞ焦らせるな私の「問題ない」は安売りしてないんだからなどういう意味だ旧時代の異物だ海鮮というより盗聴器らしい 避難した様子ですが我々の視界にも取り残された人たちが確認できます犠牲者の数は計り知れません警察士兵君が決死の救助活動を行っている様子が伺えますガブリエル様緊急ホットラインに着信です、うん、なぜ応答しないそれが未登録の信号で要するに相手が何者かは分かりません何 逆探知しろは出たぞどこの誰か知らないがこれは国家の安全に関かかわる重要機密回線だいたずらで通信を続けるつもりならこちらはしかるべき防衛手段で制裁を下す権利を有しているあと5秒もすればそこの位置は特定されさらに15分以内に多目的戦術核兵器の着弾を可能とする 含む3キロ四方の全生命に少しでも責任を感じるのなら二度とかけてくるなどうした核攻撃されるはあ、出たかはいえあのホワイトハウスです。現在 なおもホワイトハウスの敷地内において戦場さながらの銃撃戦が繰り広げられております施設内にいると思われる各国の首脳に関しては一切の情報がなくその安否が心配されるところですえ<笑>ップの緊急回線に ホワイトハウスから連絡が入りました各国主要組織で通信を共有しています大統領はご無事ですすまなかったバーノンよくぞ無事だったなああだが時間がない状況だけ伝えるから聞き逃さないでくれホワイトハウスはテロリストに占拠された 私は逃げ出したが会議室の皆は人質に取られた負傷者もいるすぐに救援をよこしてほしい敵の正体は分かりますか名前だけがハッピー・ケイオスと言っていたハッピーアスカの本を狙っている P 浴に入るため私の認証を欲しがった敵の規模は分からん銃火器で武装した集団があちこちだ っかなあの警備体制の中でどうやって考えたくないがおそらくその警備員が洗脳されたんだディキンソンこの目でエコーチームと確認した確かだだとしたら分かっているのか敷地内には職員が300人以上いるもうここにはいられない この通信を切ったら脱出を試みるがとにかくすぐに救援を頼むお待ちください施設の外も戦場です救援の到着まで大統領も P 億に移動された方が賢明かとダメだ P 億へのアクセスを悟られかねるそれに私のことなら心配ないソルバッド街が一緒だやったあのーーやったかった ウエストウィングから駐車場を目指してください。そこは一番近く、テウスです。私は向かいに行きます。わかった、通信終わる。応援を手配だこの後はどうするつもりだ、うん 手に入れた本を独房で読むのか単独犯の籠城が成功した例は歴史上皆無だホワイトハウスが占拠されたのもねどんなことにも初めてはある少し疑問に思ってね要求があるならミサイルの下りで全て片付いたはずだなぜそうしなかったイルリアの王様に名前はあるダレルだじゃあダレル君 質問に答えよう僕は楽しい歴史を作りたいリアルの脚本を書き真実のドラマを味わうならもう十分だろうこの惨状を見ろ誤解しないでほしいな見たいのは人が苦しむさまじゃないあらがう様さまさ言葉遊びだいいよ老人形と人間だよパッと見れば区別がつかないでも実際は全くの別物だろう そう例えば僕の目的が最強の盾を作ることだとしようその時何をするか最強の剣を作るんだ盾を作るのは剣だからねそのために人があらゆる可能性を尽くすそのドラマが見たいんだだとすれば目的は何のためにある剣がなければそもそも盾も必要ない目的ああごめん。 僕にそれを問うのはナンセンスだ。老人形なんだから。確かにここは手薄だ。まず最重要の敵を叩く。茂みのやつが気づくだろうが。 それも何とかするお前はその隙に全力で出口を目指せうまくいくかクマからパンダは生まれないその程度には信じていいお前はどうする俺はまだはずかに用があるからなそうかありがとう本当に助かったからじゃない世界は可能性に満ちている 人間がが努力を怠らなければ、最高のリアルが追求できるそうリアルだ名だたる小説家たちが後世に残る傑作を書いても奇跡のノンフィクションに勝ることはないだがどうだ湖から出てきた女神が落とした本はどっちと聞いてどんな本を持っていたとしても歴史の教科書を選ぶやつはいないそれはリアルが楽しくないからだ作られたリアルをノンフィクションと言えるのか地球の裏側で起きている強盗は君にとってリアル 人は誰しも人生という脚本を書いているが自分のページに刻み込まれたものをリアルと呼んでいるに過ぎない大事なのはね体験できるかどうかだ僕は未来の歴史を書き上げる100年先の子供達はもう教室で居眠りしないだろう ホワイトハウスから熱源を感知しました熱源それってまさか 大統領の脱出を確認した者はいるか現場ではこの現状が何を意味するのか握できない状態が続いています未だ政府からの正式な発表はなく地域住民に対する何らかの勧告も行われていません事態が発生する直前ホワイトハウス周辺に不審な集団が目撃されたとの情報も入っておりますいずれにせよ大統領及び館内の人々の安否や地域住民の安否がつかなかったな 戦時中は政府の知り得ない軍産複合体が世界のあちこちにあったこのホワイトハウスはねそういう一握りの悪党を助けるために作られたノアの箱舟なのさ。 売<笑>り出しより前に戻ることはあるのか他にお毎日のローカルルールはいくつある私が知りたいホワイトハウス完全に視界から消えましたレーダーは確認しましたがステルス製の法力が使用されている模様です目視が頼りか飛べるものは何でも飛ば 第2連ンあの飛行物体に関する情報はあるか私の知っているホワイトハウスは飛びませんミリアの言った通りか何かご存知なのですかあああれを追うのであれば十分に警戒しろ間違っても旅客機などではないぞ長官一機追いつきました何こちらはファイヤフライ3アバランスの更新依然不能 臨いいいいよ待て浮かずに近づくな 通信が途絶えました私は悪夢を見ているのかティルナノーグのことまで知っているとはいやそれでもやすやすと制御できるものではないやはりケイオスは。 つながるようになったのかいや強制介入だこんなことができるやつはアスカかああ君は無事かそう言いたいが膠着状態だバーノンといるよかったあそこから助け出してくれたんだね彼を守りきってくれ敵の狙いが本だとしたら絶対に渡すわけにはいかない 確認したいことがある本は誰にでも読めるのか読めない僕とケイオス以外には君は何者だ知りたいあのケイオスという男は僕の死です勇士以来最強の魔道士 第一の男第一の男つまり世界に法力を伝え広めたというあのギアメーカーの死始まりの書の著者魔法の父そして世界が科学を放棄した時あまたの使徒を先導し復旧に努めた救世主資料と君嘘をついているのはどっちだ 誰も嘘はついいてない君や明日香君が知ってる僕はねこことここがまだ壊れてなかったお前の師匠間違いないか見た目も雰囲気も昔と違うがこれほどの力量2人といない想定していた最悪の事態だ最悪最悪って何だ これ以上悪いことがあるのかケイオスの目的はイノを完全な存在にすることだイノ心当たりがあるだろうイノの半身ケイオスたちはすでに手に入れているしかしまさか師匠がそんなことをするはずがじゃあこの後はどんなことをするはずだ<笑>分かった気持ちを切り替えてみる とにかく君たちは安全の確保を優先してくれここは敵を迎え撃ちには悪くないが退路がないとも言える様子を見て移動するかもな無事を祈るこの世界の最悪はあと何個ある はい前方に気影のようなものが見えるあの航路は正しいのか確認しますこちら TH108 前方機体の情報がありません確認をお願いします い, いえ TH108 の航路に影響のあるフライトプランはありませんレーダーにも他の機は確認できませんが機長だそんなはずはないこの目で見ているかなり巨大な飛空艇だ このままでは接触の可能性もある回避経路を誘導してくれ、おかしいな。t キャスか ats にでも反応があるんですか？その空域にいるのは th10h だけですだホワイトハウス。前方の機体はホワイトハウスだ。は緊急回避する。 あれ、エアフォースワンなんですかホワイトハウス旅客機とニアミスです現場に救援が向かいましたよし以後は終戦管理局セップと連携し指令を出す各自チャンネルを 7.1 に変更し確認を確認しました変更確認終戦管理局ですか、はあ、今は我々よりもホワイトハウスに詳しいだが質問は後にしろ 局長のミリアです現在ホワイトハウスを捉えている機体はありますか海軍ドッケンガーゴイル3機が信号を追っていますドッケンその機体が武装しているなら5 0 0ル以上の距離を置いてくださいあのホワイトハウスは要塞です機体のトランスポンダーを識別し自動で迎撃するシステムがあります有効射程の外で待機し指示があるまで雪原は控えてください了解しかしそうなると 内部と連絡がつくか燃料切れで墜落しない限り手出しできないホワイトハウスの目に見えない飛空艇が必要だそれはこちらで手配できるしかし人質を乗せられるような機体ではないし今から間に合うかは微妙なラインだ何もしないよりマシですお願いしますいいだろうこちらは今できることに取りかかるワシントンと現在位置からホワイトハウスの進路を予測して エリカ首席補佐官から機密ファイルの開示許可が出た各国と連携し回答されていないブラックボックス解析を進める何かの手がかりがつかめるかもしれないお願い被害報告は初期対応の警官と兵士48名が犠牲に民間人も多く巻き込まれましたうーん性的か思想犯か イルリア政府から警告を受けていたのにイノが拘束されていることで問題を軽視した私の責任相手が何者かわからんが敵はあそこにいる自分と戦っている場合じゃないお互い長い付き合いですあなたなら一人でもやれる君を責めて私が2倍働けるならな 付き合いの長さで信頼ができるなら自分を一番に信じろ。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 試験飛行を済ませてない安全は確保されてるがシミュレーション上の話だならばこれを一回目のテストとして記録しておけどうせ私以外と言てはいないだろうすまない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 リカ、一理ある分かっています。ん<笑>日<笑>コーヒーなんて何がいいんだ残りいる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 作品のうんちくを作者に語る人間は好きじゃないうーんまあじゃあイノは今半分の存在なんだああわ分かんなくてとにかくそうなんだでもう半分をイノに返すためには本の力が必要以上これで全部つまり君はあのイノに何らかの力を与えようとしているわけだミサイルよりも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 君なんか簡単に殺せるとしたら人質と銃弾がなくなるそれだけだうふん逸材だね君。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 本当にありがとう礼を言われる資格などはありません私は目的のために皆の命を危険にさらしましたしかしあの場合ケイオスは館内で通信をしていましたね制限されていたはずなのにそうだが私は寝回しようそしてコーヒーは嫌いです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 ケオスに徳はないはず徳があるとしたら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 タイムリミットがあるってなよかったのですかああ人質がいないと知れれば大統領は強行突破を考えるかもしれません今からでも P 翼の解体をされてはいかがですかなんでなんでって私には分かりません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 なかあれは使えないかれいい の, の身長は歴代で一番高い。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 百年の経験さ僕に埋められるか<笑>ダレル君、役者だったとはねんこれは、進路が変更されていますははは